やばいっておこんにちは。 方法違 い, 違います。正解は、ご飯です。そう。新企画、始まります。<笑>新企画が始まるのです。<笑>特撮飯。ででん。特撮飯、楽しみですね。なんですか、特撮飯って言われても、わかんないんです。<笑>簡単に言いますと、このあのー、サンシャイン。 池崎さん好きなんですねあそう来すね来す知ってますねサンシャインてる知ってます芸人さんのおやつです YouTube で漫画飯っていうのやられてるんですよ、ねはい、漫画に出てくる美味しいご飯を自分で再現してグループカミスカル特撮出身俳優が特撮バージョンでやるんだ、はい、特撮飯始まりますよ特撮飯。シ<笑>が何だよさっきから<笑>始まる<笑>初めて 要するに、<笑>特撮に出てくるいろんなご飯があるじゃないですか。うん、そ, それを僕たちが再 現, する、はい、再現して食べ て, 食べて、10段階評価をする。誰か、お前が、俺が、お前が、俺にする。<笑>もしくは徹平がする。はい、じゃあ、これを油もの大好き。油ものといえば<笑> メンチカツ正解<笑><笑>見てるな激、はい、レンジャーそして激チョッパーといえばメンチカツというわけで第1回特撮メシ、はい、メンチカツを作りたいと思いまするできるんですか作ったことある正直ないですもう今回あえて全くレシピとかも見ないでもう全く手順もわからない状態で、ね、作りたいと思います、はい、というわけで、はい行ってみましょうまずは 買い出したらは い, よいしょせーのはい、はい、というわけで行ってきましたスーパーはいみんなちごちゃごちゃうるさかったね果たしてそうちゃんが購入したものは合ってるのかどうかですよ ね, ね合ってるでしょう卵牛ひき肉牛です ね, 牛ですね つなぎっていうのを作るんですよ。つなぎ玉ねぎでしょ。パン粉。コショウ塩コショウ。味付けのね。味付け。はい、塩コショウ。ク、はい、ッキングラワー。た、は、た、い、こいこれこれ。あ、この小麦粉やね。で、どんかいソース。ソース作れ。 というわけで、はいえー、はい、ではもう洗っております。鍋、うん、鍋をここに置いといて、えー、ちなみに今日、この後の撮影があるんですもんね、この今日、この後も。そう、この後の撮影があるんですよ。あと1時間ぐらいで出なきゃいけないんですよね。そう。1時間以内にメンチカツを。い緒よ2分で上がるっしょ。こ<笑>れでちょっと洗おうね。はい、し<笑>て、間に合うんですか<笑>早く し<笑>しててらっていいまままだだ待っとよはは最高のメンチカるからなすすねず卵を終わります<笑>そして箸<笑><笑>混ぜますちょっと粗めに混ぜますよ。<笑> 麦粉を出したいです出てくれるかあみ、ね、なさんご存知ないと思うんですけど、油は先に温めた方がいいです。<笑>で さあ、でも、本当はさあ、油を何度とかにするんじゃないの。やっぱりね、君たちにも。ちょっと気になると思うんで。こういうものがあります。玉ねぎも切って。<笑><笑>いや。そう抜きまーす。あれなんだね。もう結構、うん。天風良くするんだら本当にすぐできちゃうかも。いできるでしょ僕が君たちに。 たっぷりの愛情を込めて作りたいと思います。料理は愛情とテンポです。えー、っと玉ねぎをみじん切りにします。で、みじん切りっていうのは今回えー、っとメンチカツなんで、ちょっとザクザクめのやつにしたいと思います。前とも15年。中ぐらいいるけど、うん、料理してるんです。初めて見たから本当。うん えー、なそうなんかちょっとできる人もみじんでもこれはもうみじんでるみじんでるね確かにみじんでるでしょ、うん、てか怖い俺怖いちょっと待って玉ねぎ炒めるんじゃないえういううういううえ炒めねえかえってっちゃんはさはいメンチカツも作ったことあるのメンチカツはないですね こ, この玉ねぎの皮もう一枚むいてるね俺なこの緑がなくなるま で, で、うん、辛いじゃんもったいないじゃん白いじゃん真ちっちゃい包丁ちっちゃい<笑>みじん切れてるやつ買えばよかった<笑>いやそれは<笑>そうこうしてるうちにね油がだんだんあまってきてていい感じだよ<笑>そうですよ、うん、<笑>つかれたつかれ<笑>ちょっときい包丁取ってくれ 何やねんこれ見たいあ、それ見たいそれ見たいよそれ待ってた<笑>あああああ邪魔だから邪魔だあびっくりした<笑>もうこのまま<笑>メンチの中に入れる作り方だった<笑>侮らないでメンチダめんなよ本当日本フライ作る<笑>今日は粗めで歯ごたえを楽しんでほしいんで<笑>でもそれ美味しそうだよ ね, ね で、柄をね。手袋つけます。うん、手す。濡れちゃってるから、もう、入らない。さあ、お楽しみですよ。<笑>はい、というわけで、みじん切りが終わりました。これから、このミンチ、ミンチ肉を、えー、玉ねぎに入れます。 で、肉入れますここらも手際が大事ですから鮮度が大事多分みんな結構さ結構こねると思うのよなんだけど今回はお肉もちょっと粗めにします粗びき感を生かしていこうと思いますのでこのままやるで大事なのは空気を抜くことですあんまりパンパンやるとお肉が飛ぶから丁寧に空気を抜くね優しく卵を持つ感じ わかるな。はい。おお、もうちょっとおいしそうじゃないですか。おいしそう、ね、僕に、ね、肝心なことについんですよ。ちょっと腰を振ってくれ。<笑><ん><笑>何事も下味が大事、役者だって下積みが大事でしょ閉めて。今日は食べやすいように丸くします。<笑>丸い方<こ>ね。<笑>丸い方が可愛い。 二口サイズぐらい。そうそうそうそう。で、丸くして、可愛いサイズにします。だいぶ玉ねぎ多めですね、うん。そうなんですよ。すごいね、玉ねぎの部分見て。ほぼ玉ねぎで、ね、す<笑><笑>。これ何。ジューシーさないやろこれ。めっちゃ白いっすね。なんか玉ねぎのデッケ。<笑>メンチカツ作ってて思えないね、これあ。ちょっと待って。いいんだよ。じゃあ、もっと落ち着いて。 本当にこれ見るからね、全世界で劇場も見るよ。うん、でやっぱりみんなもご家庭で激劇場パリュメンチカスっていうのもね、今夜の食卓に。でここ一番大事小麦粉をまぶしてみます。お願いします。あの僕手が汚れちゃったんで小麦粉振ってもらっていいですか？ありとこれで卵に通します。いくよ。 で、も う, もう卵つけたらすぐパン粉つけたらすぐあげるから、ね、行くよ油の温度とか大丈夫なんですかもうあったまってるでしょしんけどさあ危険だから離れるんだいくぜおおいいね、次行こう次行こうこれ見とくよよかったじゃあ待ってこれで入れてくれこれがパン粉をつけるからよし、はい、入れてくれおおやばいやばい。ゴミが甘い。 どうん、したら許さだ無理、ね、よこれやばいよああげげるね<笑><笑><笑>やばいやんじゃないほら、めっちゃ美いしい。 うんううー ん, うんなんでうふ<笑>さ、何よりも大事なのは赤くないことよ。ねやばくねこれなんか揉むとこまで良かったけどどうすか絶対これ想像と違くないなんうん。見たなんか爆発したえ今なんかバラバラになったよね隠さないであ、もう 若いとこないよね、これ。見て。うん。いいよね。さあ、皆さん、もうちょっとですよ。すげえ。いい顔でしゃべります。ごまかそうとしてね。これやばいって。ちょっとこれやばいよ、マジで。マジ、大事なのは。味ですから。おいしろげないよ。<笑>こんなの見たことないって。<笑>やばいって、これ、なに、これ、どうしたらこうなるの。 ちょっとさ、提案があるのよまだけどやって<笑>何これでね君たちさ君たち君たち、君たち明日暇？<笑>赤くないっすか赤いんだよ、まだ。たマジで残さず食べてね<笑>で、やっぱ赤みが気になると思うんですよだからこれを一回これ捨てるのふは<笑><笑>そしてちょっとだけチンするねチン<笑><笑> こなななでていいいいやばくないこれ1分ぐらいで言うね 知, らない知らないよよさあ、間もなく完成ですよあれ人ちょっと待ってくれよ 一つ言っていい、出した時にめっちゃいい匂いした。<笑>ほら、ほら、もうおー、いや、セブンに付いてるんです。はい、というわけで、完成しました。今から食卓に持って行って、二人に食べてもらいます。はい、というわけで、完成でーす。<笑>ええー、宗太郎特製、特撮飯第一弾、メンチカツ。<笑>どうですか、まんべくん。<笑> いやどうなるんでしょうね見てよ、まあ、わざとこの、まあ、ひ二口サイズっていうことで丸くしたんだもんねそれからやっぱメンチカツってこういうイメージがあるからさ、まあ、どうしてもなんか違うなっていうのは思うけど、まあ、食べてみてよいただきます、はい、<笑>あ、うん、でもでもでもでも すごいちゃんと火は通ってますよ。美味しそうじゃないですか。うんすごいね、あの結構短時間で火通ったね。やっぱこのそうちゃんがこだわったこの玉ねぎが大い。大きめのね、うん。美味しそうだね。いや普通にね、今ね、香りはね。うん、あの美味しそうなメンチカツの香りですよ。そうだよね。うん。メンチカツの香りだな。なじゃあちょっといただきます。はい。 ね、待って、ね、感想を言う前に俺も食べてみていい、うんまあ、じゃあじゃああとでまじでいただきまーすサクサク、うん、うんうんうんうん<笑>どう<笑>あのね感想言っていい、うんまずうん 甘ネギうん、もう一枚めくんなきゃダメよ皮がすごい口の中に残るあとこんだけ揚げたてなのに、うん、めちゃめちゃ冷めてるしサクサク感もない<笑>ハンバーグハンバーグだ<笑>これは、はい、ハンバーグです 自分わかるでしょ食べたから、メンチカツ食べてんだからいっぱい。メンチカツ思い出してみてください、あの時のメンチカツと。あの頃食べてたメンチカツはジューシーで、サクサクして。サクサクして、こうジャンと取り合ったやつとか、めちゃくちゃうまかった。ジュワーっとした。口切れ けいれしてるどうやんけどうなの<笑>違うでしょ明らかにお弁当のメンチカツみたいいやそれはないよ<笑>一回じゃあこれいただきますまず、あ、忖度なしでうんマジで普通の感正直な<笑>どう<笑>メンチ食べて<笑> シャリシャリ落としないっすよね<笑>や。やっぱ。玉ねぎでからないですか。マスクは全然ないです。す思ったよ、うん。そんな言うほど。味はメンチカツですよ。味は、ね。味は全然。ただ。米進むか言われたら、ちょっとわかんないっすね。 3日間飯食ってないとしたらいや全然ガツガツで<笑>いやそれ<笑>そんなんずるくないです か, んかそんなの油すごいっすねやっ油やばいこっちちょっと食べていいですかじゃこっちちょっといっ て, て こ, こっちはもうかなり揚げ直したから揚げ直してまあ見た目はちょっとあれですけどこっちは、うん、崩れちゃったからねはい残念ながらいいこと言うねうい こっちはこっちでかったいっすね<笑><もう>。かって。十点のじゃあ、得点だけもらっとくれちゃう。お願いします。十 点, 点, 点満点中。うん、正直に言はい、何点ですか。六点。<笑><笑>あ、でも。これ忖度なし。忖度なしで、でも全然。はい。やっぱりちょっと満点は厳しすぎるんでしょう。6… えー、六点、ね、一は六点ですかね。ありがとうございます。万平くんは。 点すすね厳<笑>し、はい点です、ね、し僕はなぜ0点をつけたかというと、うん、1点か0点か迷ったのそれはなぜかというとそうんまあ、ちゃんは今回戦隊飯 や,、ねうんうん、やりたいとで思い出のあのもうそうちゃんのやってたキャラクターなんてもメンチカツありきのさキャラだったわけですよその思い出の飯を作ってこれとも<笑>うね がっかりです。<笑>美味しいのよ。味はちゃんと美味しいです。期待しちゃったのね。期待しました。うん、だから、レイ点つけたのは、初回で、まだスタートなわけじゃ ん,、うんう ん, うん。で、この、まだまだ、そうですね、伸びしろがあると思うし。はい、今回のこの経験を、次にステップアップとしてほしいからこそ、厳しく、0イ点。<笑>なるほどね。あれ、俺だってさ、七、うん、点とかでさ。うん 味味は美味しかかっった言ってた言てらさその気持ち悪い気持ち悪い、ね、気持ち悪 い, ち悪いやっぱ親友だからはっきり言ってくれるんだねだしもうやっぱりちょッパーのこの思い出の飯っていうことで、ね、再度この企画が進んでからリベンジをしてほしいっていう意味で、うん、いやそうね次は10点出してほしいっていう意味で、ね、あのー、敗因が分かってます間違、はいないけど揚げ物はクックパッド見てください ちょっと待ってあのさあのー、結構買い物の時にやいのやいの言ってたじゃないですか、うん、何が足りなかったまず、うん、にんじん<笑>にんじん、うん、にんじんとあとお酒お酒臭みを消すんじゃないかなあで、うん、あとはやっぱりてっぺんが俺はびっくりしたのはあの玉ねぎ炒めずに入れたよいや俺それ思ったの あれやっぱ炒めるんじゃないかな途中で思った、うん。でもちゃんとこれまあ、うん、玉ねぎはこんな硬いから、うん、やっぱ炒めた方が柔らかかったのね。うん、あ あ,、うんであー、ちょっといいかってなった時もうてっぺんとせい<笑>炒めないのみたいになっても。っ<笑>玉ねぎ切った後水洗いってするもんなのかなってあそう、ねそね、いやしないのよ<笑>しないんだけど、ちょっとこぼしちゃったから、君たち嫌かなと思って洗った。あと 僕らが見てたのはおろしニンニクああそうだああまあでもそれはうんあなたは美味しいよね な, な, なくてもって感じぐらいあとはでもだまあ大体、まあ、合ってたってことだ大体合ってましたね合っ て, て合ってますはい、うん。合ってた合ってるのに合ってるのにこれなんですだから味はまあそれなりの美味しいと、うん、大成功でございます<笑>いいダメですよソウタロウさんの自己採点はぶっちゃけよ激ショッパーの ファンも見てるわけです、ね、劇ショッパーの大好きな大好物のメンチカツこれです、はい、それをこのいろんなのを踏まえた上で何て言うんですか、ね、今後のこの企画のためにマイナス53点でーす<笑>そうだよねちょっとこれリベンジさせて、ね、いやした方がいいと思うこれは明日暇取り直そうとしてるし<笑> <笑>なかったことにしようとしてますよ ね, うねこれ1回目なんでまあ2回目3回目は違うものを作りますけれども途中で1回リベンジをしますいやしましょうしこれはで今度はちゃんとレシピ見ます、うん、レシピ見てブンブンチョッパー買うわ、うん、それこうブーンって引っ張ると玉ねぎがみじん切りあー<笑>というわけではいえー、第1回特撮メシはい結果は0点でございました<笑> はいまたねリベンジしてくださいこれは、はい、あの愛情のこもった0点ですからありがとうございます、はいまあ、味は美味しかったよありがとうございますというわけで、ね、この後残さずに食べていただきますのでやり、はい、ましょうはいバイバイ頑張<笑>ろうファンタスティックテクニック 味はおしい。